この子たちの友達は私たちトレーナーです。 フィアルだ うん、私たちはみんな友達になれる地球にみんなが友達いいじゃないかそうこれがロナフィーちゃクスだ 今までとっても楽しかったよ明日もいっぱい遊ぼうねイルいい今日はどうだったかな私を一緒に遊んでいてとっても楽しかったよまた明日も一緒に遊ぼうねアイア今日は一緒に遊べで楽しかったねこれからも一緒に楽しくいこうね楽しく私たちはこれからも子供た達に向き合い続けていきます皆さんもまた子供た達に会いに来てくださいよし 俺たちもうもう少しここによそうだね